黒猫の調毛ってなかなか難しいんですよね。確かに私も初めて見たかもしれない。<笑>マクロクロスティねあんたね。<笑>この子も県内になんか保護されたんです。あそうです。えー、っとね、うんあのボランティアの方が、はあ、あの一回引き取って、はあ、であの。 預かりボランティアをされてる方がちっちゃい頃ちっちゃい時にお世話してくれて里親、うん、探すっていう時にうちに来たんですね、まあ、すぐ見つかっちゃいそうよねあなた。 猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ネコワン」ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は松山市道後の猫カフェ「ひなたの窓」にお邪魔します。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 猫ワンを応援しています。猫 ワ, ワ松山市道後にやってきました。観光のお客さんで賑わう道後温泉。駅から商店街に入って、この上りが目印。 2階にあるのが猫カフェ「ひなたの窓」注意書きがいっぱい入ってみましょう。 お邪魔ししてよろしいですか、はい、大丈夫ですよ靴を脱いでこいとますすかからねね、はい、厳重な装備でで、ねはい、命にわかかるめて 閉めるのがまた大事ですね。もう閉めて。なかなか手順が失礼します。うちょっとごめんなさい。いえいい、はい。<笑>よいしょ。なかなか荷物ふさがってくる。<笑>いやだやだ。ちょ、はい、っと。こっちの方。こっちの方。おお。バッチリです。はい、おお。えー、ロッカーの中に靴と荷物を入れてください。なるほど。 お風呂屋さんみたいあ、そうです ね, ねなんかそんなイメージで言ってへぇーえぇーえぇーそうなんですねあ、ど、どこでもいいやろあ、どこでも大丈夫ですあ、そうですてて失礼しますはい、いただきますよいしょおお、お風呂屋さんみたいだ下の段が口入れ上に向け上がってもら上に向なるほど まず料金が初めの30分800円でワンドリンクがついていますでその後10分ごとに200円ずつかかっていくようになりますで入室時間を記載した紙を後ほどお渡しいたしますフリードリンクや猫のおやつもありますのでご利用される時はスタッフにお声をかけてください 大事なことを読んでいきますまずデイリーの時ですね猫たち出ようとすることがあるので確実に扉を閉めていただくことと二つの扉が同時に開くことがないようにお気を付けください二つの扉というのはここのことですかあ、はい、こっちの扉とあと奥の扉ですねこれが両方一緒に開いちゃうともう守るものがなくなってしまうこっちに猫ちゃんがいるとはい、こに猫がいますはーい、はいはい、で続いて店内ではお静かに また必ずはいスリッパを履きになってお過ごしくださいはい、はい、そして猫、ね、たちが嫌がる行為はしないでくださいあさ、はい、でこちら目を通してくださいそして猫、ね、の爪抜きをしてません爪には十分ご注意ください、はい、また撮影はフラッシュをオフでお願いします、はい、ということで、えー、特にこのあたりですねあとこちらにも注意事項を書いておりますので、はい、あのご一読をお願いいたしますしっかり読んではーい よろしくお願いします。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 お気軽にお電話くださいち失礼しますしますへ、えーどうして外まで作られたんですか猫ちゃんも自由に出入りできるんですかあ、はい でまああのもともとこうあのバルバルコニーが付いてたんで、はい閉めていたままだったらもったいないと思って、<笑>それであの出られるようにしたと思って。脱走防止がまた大変だったんじゃないですか。そうですね。うん、工夫されましたよねなんかいろいろ。はい、はいあ。やっぱ囲わないと心配ですか。そうですねジャンプ力すごいんで、<笑>ねね、もうどんなねイレギリギラの転がさかかないんで。 いろんな想定をして、えーはい、脱走防止を。そうですね。ハラハラね。<笑>うちが好きな猫ちゃん、外の猫ちゃんいろいろですか。やっぱ外が好きな子も多いのかな。あ、やっぱりみんな外の猫、外出ているんですね。うん、あの、えー、ここあの夜中ここあの小窓閉め切ってるんですけど、やっぱり開けた瞬間外にピュッと出ていく猫が、ねね、結構います。 満足したら。満足したら。たら<笑>外の空気もね、吸いたいですよね。そうですね。やっぱり風景変わるとあね、心から気持ちが、ね。なるほど、なるほど、うん。ここに来ている猫ちゃんはどういう猫ちゃんなんですか？あの保護猫がほとんどですね。保護猫。はい。あの動物保護ボランティアの方に協力してもらって。うん でその方からあの猫をあの、まあ、譲ってもらってというか、まああの、またこちらで預かってというか、はいええ、そんな形であって、えーとまあ、その子たちの里親探しを兼ねて、猫カフェにいてもらっている、はい、と, ということは、ここで気に入った子がいれば、そうですね、はい、あのもらえるというか、譲り受けることそうですね、譲渡はすることができます。はあ あの初めその2週間、はい、あのおたあの試しに買ってもらってで2週間経ってであの大丈夫？ってなったら正式譲渡っていう形になるんですけど、はい、ね。松山市山越六丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。 お子様へペローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。ああ、長崎ちゃんがお気に入りなんですか。はい、長崎ちゃん。どうして？わかんないですけど最高に可愛いですね。<笑> 見た目。はい。見た目可愛 い, いですね、うん。もじゃもじゃしたところとか、このお手手がなんかもう。ね、真夏なのに手袋つけてたりだとか<笑>もうね、おねがいと可愛いよね。なぎさちゃんっていう名前は。あ、まあ、僕がつけました。はい。もじゃもじゃよね、あなた。店長さん、これ手があったらもう櫛いらないですよね。 <笑>手しが上手<笑>ブラシにあかなわんです<笑>ブラシがみんな寄ってくるじゃないですか<笑>、はい、<笑>日向の窓さんは始めようと思ったなんかきっかけとか思いっていうのはあったんですかああの本当はねあの家で猫を飼いたかったんですよ、はい、家で猫を飼いたかったんですけど、はい、あの自分 の, あの妻が、はい、動物は飼いたくないと いうので、はいはいえー、なので、まあ、しばらく、まあ、何年かはね飼いたい飼いたくない飼いたい飼いたくないではいあったんですけどまあもう拉致が開かないん で,、うん、で僕どうしても猫と一緒に暮らしたかったんですよね、えー、猫と一緒に過ごしたかったんですよ、うん、そ, したなそしたらな、はい、なもう「猫カフェ始めちゃおっか」って<笑>その発想に行くのがすごいですね<笑>そうですねん<笑>えなんでそこまで何なんでしょうね、うん あの触ったら落ち着くんですよね。ね そ, そこ、はい<笑>うん。それも大切なことなんですね。はい。まああとねこもかわいいはい。ね。なんだろうね。そう、俺ちょっと魅力は。なんか自分。魅力は。おいおい。<笑>説明して。私、あ、可愛いね。<笑><笑>まあでも、その気持ちわかります。どう言っていいかわからないけどね。ねえなくては。いられないというか。 そうですね。もうやっぱり、あのー、うん。<笑>落ち着くんですよ。<笑> よく来られるんですいや初めて来ましたどちらからですか広島から、えー、今日観光でいやちょっと用事があって時間があったんで観光がてらどうして猫カフェに来ようと猫大好きなんですよ<笑>けど家が買えなくてなんでんせめて<笑>今日来てみてどうですかもう来た段階から猫ちゃんバーって来てくれて、えーえー めっちゃ可愛いです、うん。上にもいますね。そうなんですよ。<笑>ち下にいたんですけど<笑><笑>。お気に入りの子とかできました。あの、あれ、どこ行ったかな。あ、この子もすごい。黒猫ちゃんこの子。どんな感じですか、この子は。もうね、こう遊んでたら、ちゃってすぐ来る感じで。遊んでくれるよね。<笑><笑> 元気いっぱいですね、これへ。猫どういうとこが好きなんですか。全 部, どう全部、全部。なんなら、あの。もう全部ですね、顔もそう、肉球も可愛 い, い,、ね、い, いし、フォルムも可愛いし。フォルム。犬とかとはまたちょっと違った感じで。可、う、愛、んはい、い, いですよねへ。広島にもあるんですかね。 結構ありますね、うんうん、広島ではあんまり行かないいや行かないですね あ, あの住んでるとこが広島よりちょっとずれてるので、はい、あるのはあるんですけど、はい、なかなかこうなんか観光がてらちょっと行ってみようかなみたいな時間があるからそうそうそうそうそうなるほどちょっと行ってみようかなと思って。 他にも松山どこか行きました。あ、行きました、行きました、もうここら界隈全部行ったのと、はい。あとは、えっと、城にも行きました、松 山, 松山城松山にも行きました。でも松山の覚えてといえば、観光地プラス、猫カフェ。猫<笑><笑><笑>カフェね、えー、ありがとうございます。寒い日や雨の日。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 写真写りいいですね。可愛く撮れてます。本当ね、び、あ美人ですよね。美人さんですね。えー、えー。お手入れ大変じゃないですか。まあ、たくさんいるし。まあ、でも言うほど。 まあ、ちょっとこれからの時期ね毛が生え変わる時期なん で, でちょっとブラッシングがたいきれいにされてますよ毛とか全然ついてないですもんねああもうダイソンのおかげですねダイソンのおかげ<笑>ダイソンで毎朝毎<笑>晩みたいなそうですうわ大変じゃないですか<笑>、ね、朝来たらくちゃくちゃになってることあります<笑><笑>そうなんですね県内で保護された猫ちゃんがこちらに来ているといはいそうですねでもでお相手さんも探し中はいうん あ全部そ の,、ね、あのその保護猫っていうのは全部その 池, 池原さん、はいうん、その猫、ね、ワンライクさんから預かってる、うんうん、猫なんですけどへえ、うん、あとあの、まあ、こ, この辺はこのお洋服はねあのなるほど<笑>観光のお客さんが多いからなかなか、ね、県内の人にも。 来てほしいああ、でも、あのー、リピートしてくれる方割と本当思ってた以上にいらっしゃるんで、はい、ありがたい限りですじゃあどういった割合ですか県内の方と観光のお客様と。<笑>何聞いてるわけじゃないんであれですけど、うん、でも今やっぱり観光客やっぱり減ってるんでああやっぱりどうしても、あのー、県内 県内から地元の方の比率は上がりますよね。えー、こんだけ広いとみんなそれなりのお気に入りの場所ができていいですよね。そうですね。お気に入りの場所。でもみんな結構バラバラです。バラバラ。えー、ここは工夫してるよっていうところあります？このレイアウトで。うん。壁紙の色とかですかね。壁紙の色。ええー。でなんか。 どなんか工夫してますって聞くのも変ですけどいやあの落ち着くような色をでわざとに色を分けてみたりとか、はい、あ猫にとってはどうでもいいかもしれないええー、あ人もねやっぱり落ち着くの大事ですもんね猫にとってはまあんだろうなやっぱりうこういうスチームでたくさん置いて隠れられるようにしてあこれは気が付きませんでしたこここ入れるるんですね、はい、<笑>面白いあこっちにもある、はい、用意して えー、あんまり、ね、狙い通りに入ってくれないんですか、ね。狙い通り入ってくれない。<笑>そんなもんですよね。<笑>やっ二段になってます。へえー。これ落ち着くと思いますね。階段になってるし。はい。ね、うんうん、うん、あの、やっぱりね、あの、この中がお気に入りの子もいますね。えーうん、冬場とか特にあったかそう。はい、あったかいです。えー <笑>手とか突っ込んだら何なんだかなん か, ななんか、ね、そうこの中だけちょっと温度が高かったりするんですよね猫がいた猫がいたらね<笑>猫で保温できてこの床とかもなんか貼り付けてあるんですかこれですねそうなんですよこれあ の,、うん、あの掃除がしやすいようにあそうあの絨毯の上で吐いちゃう子がいるんで確かあパーツに分かれて洗濯ができるんですね<笑>そうなんですあわこれはいいわこれ便利なんです、ね ささんです、ねま、るさん、はいま、るさんんでですすねいここははあどうしてもっていうんだったらあれ、うん いい、うんね、ちょっとね丸、ま、さんはねちょっと僕つらい時にね、うん、あの一番横におってくれた子なんですその我慢中我慢中開けたら怒られる時です、ね、もう 開, け開けられない時に開けるに開けられない時に本当に横にいてねえ慰めてくれたというかそうなんです ね, ね ね、ちょっと、ちょっとひときわ情が熱いんで、えーまたねうん、元々野良猫で、はい、で、あの本当は、あのー、避妊手術をして女の子はい、女の子です、はい、で、あのそのまま、あのー譲渡いや、譲渡じゃなくて そ う, そ, うそのままそう地域猫としてまたあの、ね、元の場所に返すはずだったらしいんですけど、はい、すごく人に懐くんで、えーうん、なのであの桜カットしてますけどちょっとそのまま猫アンライクさんのところに引き取られて、うん、でうちに行きましたね。なるほどね どんな子ですか、うん、あありがとうございま す,、はい、といますおとなしいおとなしいまあ包容力は抜群なんですけどねでも顔はハンニヤよねあなた<笑>見ました写真インスタ出てましたよ<笑><笑><笑>あやめろ<笑>やめろうう、ね、もう飽きた <笑>あのプンプンね首りが好きなんですよ、ねそれね、はないんですか言うて る, るんちゃん一人になりたいなんか う, う, うんどうぞ、ねま、うぞ<笑>、ね、<笑>うぞどうぞどうぞどうなどうぞどてぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどううなんだはいどう<笑>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 水大事ですもんね。そうですね、流れる方がよく飲むって、うん、やっぱりよく飲むんで。あ、そうですか。はい。と思ってたんですよね。いいあ、こっちにもあるんですか。じ、は、ゃ、い、<笑>流れないやつなんですけど。<笑>こっちはケージになってるんですね。<笑>はい。 ど, どういうふうに使うんですか、刑事あこれはも猫があのあの休みたいときに、いつでも出入いできるように、あの扉が取っ払ってるんで、はい、はいはいはい、あの猫の休憩場所として。へぇー、本当にいろんなとこに行け、こっちにも気がつけば刑事がある、がそうですね、ここも猫の休憩場所として。へー はいはあ、営業ばっかりじゃね、ええ、疲れますからね、ええ、なのでもうあの、ね、外から見えないようにして<笑>ああ目隠しで、はい、一人になりたい時もあるだろう、うんうん、ありますので<笑>なるほどなるほど工夫がいっぱいあとトイレですかあれはあそうです、うん、あの上から入るトイレはいトイレはこの2箇所ですかあこことあと あ, のあそこの扉の手前に一つ置いてます いや気がつかなかったですけど、うん、あのまあなんそうあのまあ見えにくいところを密封、うん、してますで掃除があのスタッフが気づく気づきやすくて、はい、掃除がしやすいように確かに窓口の下だったらね、うん、すぐ気がつく。もうん、あのこれは初めからもうあの。 スタッフルーム の, あのすぐ近くにトイレを置こうと思ってたんで。